こんにちは、アブです今日はですね、フリーランスの今の現状、やばいよって話をしていこうかなと思います。実際、フリーランスになりたいとか、フリーランスに興味ある人がこのチャンネルを見てくださってるんですけれども、コロナの影響でどれぐらいの影響を受けてるのかっていうのを、赤裸々に裏話を踏まえてお話ししていこうかなと思ってます。僕のチャンネルでは、フリーになりたい、フリーランスになりたいとか、あとはコストパフォーマンスよく生活して、自分らしく、自分の時間を、えー、ね、余暇を楽しみながら生活したいよっていうふうに考えてる方、 におすすめの動画をどんどんどんアップしてます働き方は一つじゃなくていろんな選択肢があるよっていうような生き方の一つを提案するようなチャンネルになってますよかったら応援登録よろしくお願いしますで今日はフリーランスの現状なんですけれども正直売上減になってるうという友達が結構いますで今日はその現状と裏話と僕のビジネスのモデルの話もしながらどういうふうな生き方がいいのかっていうのもお話ししていこうかなと思ってますで、実際 友達のケースなんですけれども、どうなったかっていうと動画編集だとかあとはライティングをやってるフリーランスの友達はその動画編集の仕事が23 本, 本ねキャンセルになったっていう人もいますで2人目のフリーランスで行くと大手企業と提携していた案件がなくなったりしてますこれヤバいですよね、えー、フリーランスとかバイトとか、えー、派遣社員って一番大手企業だとか企業側から切りやすい存在なんですよ 外部委託だとか業務提携だとかあとはアルバイトっていう雇用形態っていうのは結構ねそのロスカットの対象になりやすいんですよねどういうことかっていうと正規社員 正規社員とか新入社員じゃなくて正規社員っていう人たちにとって就職してる人たちはなかなか労働基準法とか定められていてなかなか切りにくいんですがフリーランスアルバイトっていうのは外部委託とかアルバイト契約をしてるだけなので仕事ちょっとやめてもらえますかとか仕事ちょっとストップしてもいいですかっていうのは提案しやすいっていうのがあるのでフリーランスアルバイト派遣社員っていうのはすごく大ダメージを受けやすいんですであの定僕の友達も結構ダメージを受けていてすごくやばいっていう人もいます ただあの給付金がありましたよね中小企業だとか個人事業主に対して最大100万円から200万円の給付金が、えー、国から降りるっていう制度があるのでそういった制度を使うことによって補填してビジネスをこう再構築したいだとか自分のやりたいことにお金をつあの使うっていうのもできるかなというところが今の現状ですで実際僕の友達もフリーランスで、えー、フリーランスだけで独立して仕事してた人も会社に勤めて ハイブリッドで二刀流で二流仕事をしてててる人も今増えてきています。そういったのが今の現状でそれを踏まえてでも、まあ、どっちがいいのかっていうのを自分で選択してみるのがありなのかなというところです会社員として仕事するのもいいですし会社員とフリーランス会社員と個人事業主として副業として日本柱で仕事をしてい く, くのもありですしフリーランスとして独立するのもありなのかなっていう。 でむしろ最近でいくと僕のチャンネルで散々言ってるみたいにコストパフォーマンスのにつき大体10万円ぐらいで生活できるようなサービスを使ってミニマルに安く生活をして10万円ぐらいの収入で気楽に生きようよっていうような人も増えてきました。というようにフリーランス今はもういろいろなフリーランスがいるんでまあまあどんなもんかっていうのは断定ではできないんですけど僕の周りではこういうふうにハイブリッド型とか。 会社員と副業しながらハイブリッド型になっている人だとかコストパフォーマンスよく生活している人たちも増えてますよってところですで正直もうコロナの影響ってもう全世界全業種結構影響を受けてますよねで伸びてる業界でいくとどんなところがあるかっていうと薬品とか製薬とかあとはネットフリックスのようなあのオンラインで完結するようなビジネスモデルだとかっていうようなところは伸びてるんですけども で正直下がってるビジネスもあってえ旅行業界だとかホテル業界航空業界だとか留学もそうですしあとは飲食業界もすごい大ダメージですよねで大学生だとかアルバイトされてる方で行くとそのアルバイト自体の仕事がなくなってて困ってますっていう人も増えてるぐらいそれぐらい今も世界全体がやばいというところですよねなんでフリーランス単体がやばいってわけでもなくて会社員もやばくてもう企業側もやばいっていうのが現状です そういったこの混沌としている未曾有の出来事の中でどういうふうに生きるかっていうのを生きるポイントを3つ今日はまとめていきますまず1つ目何かっていうともう僕がやるべきかなと思っているのがもう散々言っていることなんですけど1つ目は生活費を見直すプラスある勉強をすることですある勉強ある勉強とプラス生活費の話なんですけども生活費を見直すってもう結構言ってると思うんですけども増やすより減らすのが一番簡単なんですよ 生活水準を下げる、自分が許容できるぐらいの生活水準まで下げるのは、えー、結構いいです、えー、何でかっていうと例えば企業側も大手企業側もこういった未曾有の話未曾有の出来事の時にはロスカットっていうのをどんどんやってきますさっきも言ったようにアルバイトだとかフリーランスの仕事やっぱり人件費ってやっぱり企業側で一番あのかかるお金なんですよ例えば1人雇うと最低賃金日本で行くとまあ16万20万ぐらいかかりますよね入社員としてのの。平均の あの給与って20万円ぐらいっていうふうに言われてますなんで1ヶ月その人を雇うと20万円かかるんですよ年間で240万円かかるんですよねそれぐらいお金がかかるのが人件費なんですよそれをカットするためにアルバイトだとかフリーランスを雇ったりすするんですそういったところを見ると大手企業もこういった事態によってロスカット、えー、廃棄のカットだとかロスカットをどんどんしてます 減らすすよよううにししてて利益を守ろうとしてるんですよねそれを個人でもやっておく個人の生活でもやるっていうのがポイントです生活費を見直すっていうのは増やすよりも減らす稼ぐ金額を増やすんではなくて使っている金額を減らすことによって手元に残るお金を増やそうっていう考え方ですでプラスある勉強をしましょうっていうのを一番の冒頭で言ってるんですけどもこれ何かっていうと実はめちゃくちゃ重要なんですけども税金の勉強ですこれ やるべきかなと思ってますなんでかって言うとやっぱりミニマルな生活だとか生活費を見直すってもうやってるよとかいう方もいらっしゃると思いますコスパいい生活だとかもう最低限までめちゃくちゃ下げて生活水準めちゃくちゃ下げて生活してますよそれ以上やれって言うんですかみたいな感じで思われてる方もいらっしゃると思うんでそういった方にプラスアルファもうちょっとレベルアップをして言うと税金の勉強をすることです。これ すごい授業であ税金の勉強って企業を務めとかないとダメなのかなとか会社経営してないと意味ないのかなっていう人もいると思うんですけどもこれも皆さんに関係することです学生でもアルバイトで稼いだお金とかあとは主婦の方でも税金の勉強しておくと旦那さんの収入に関係することなんでそういったところでコントロールできると す, ごくいいですどういうことかっていうとやっぱり給与って給与とかアルバイトで稼いだお金とかって結構天引きされてますよね、えー源泉徴収 とか所得税だとかっってててていうのを転引されて手元に入ってきてます例えば20万円稼いだのに手元に残る金額が15万円だったりしませんか給与名産見てで時給換算しても20万稼いでるのに15万円ぐらいしかもらえないってことって結構ありますよねそれって税金が転引されてますその税金がどういうふうに転引きされてるのか知ることによってコントロールして手元に残すお金を増やすことができるというような考え方です。 でじゃあ実際どういう風になるかっていうと例えば YouTube で発信したりだとかブログで投稿したりっていうのはあの発信が今話題になってますそういった発信をビジネスにすると僕みたいにこういった形で YouTube をやったりだとかブログをやったりだとかするとそういった発信がビジネスモデルになるんですよねなんで例えば僕がこの YouTube でこういったリング これ、あの、オーラリングっていうリングなんですけども、こういったリングを使って、健康管理をしてますよというような形で、発信をビジネスモデルにして仕事をしているとしますよね。そうすると、これが経費になるんです。で、これをあの発信すると、この買ったお金、これは、あの、YouTube で発信するために買った費用になったりするわけですよね。そういったところで、取材費として落としたりだとか、あとは消耗品費だとか。 っていうようなあのいろんなお金の使い方っていうのができるのでそういったところから経費としてカウントをしてこれが経費としてカウントしてその分、えー、支払う税金の額が減るっていうような形ですこれの話はやっぱ詳しい話は税理士さんに聞いていただくと分かると思うんですけどもそういったところで相談していただいて、えー、とかもできますしプラス自分で本を読んで勉強するのもできますしそういったところで生活費を下げながら、えー、支払わないといけない額をコントロールする税金の額をコントロールできるようになると、えー、もっと いいいよっていうところです1つ目のポイントは生活費を見直してでプラスあるべき数字、えー、税金の話をより詳しく知ってみる、えー、勉強しておくというのがポイントになってます次2つ目2つ目のポイント何かっていうと短期期でではなくて長期目線で、えー、ビジネスとかやりたいこととを考えることですこれまあもう僕のチャンネルでもむっちゃ言ってるんですけども何かっていうとあの簡単にね稼ぐっていうバイトとかアルバイトって やることはできるんだけどもそれを短期で終わらせるのってめちゃくちゃもったいないですよね例えば24時間のコンビニのアルバイトをするにするとしてで実際入ってでコンビニでいろいろ覚えて時給700円か800円か東京だと1000円とかするんですかねそういったぐらいの時給のアルバイトをしたとしても手元に残るスキルってなかなか増えないですよね。 えー、ライスワークとかライフワークっていう風に言われてるみたいに、えー、食べるために食事をするために働くっていうこともできるんですけども、ライフワークとして自分がやりたいことを軸に仕事をするとすごく、あの充実度も増します。24時間のコンビニエンスストアで学べることも結構あると思うんですけども、そういったところで、えー、学びながら長期でどんなことが学べるのか、自分がやりたいことをスキルとしてやりたいスキルを学ぶ仕事に作ってるのも面白いかなというところです。 例えば最近に行くとサイト制作や動画編集っていうのはすす。ごくトトレンドになりりつつありますサイト制作動画編集が増えている理由の一つは企業がオンラインにどんどんどんどん移行してますコロナの影響で自粛とか飲食店が大打撃受けてとかホテル業界もやばいってい う, う話を受けて今どんどんどんどんオンラインに EC 作ったり e コマース作ったりオンラインで決済できるようなシステムを組んだりっていうようなサイト制作がすごく増えてます。 でプラス YouTube で動 画, 動画発信したりだとか動画編集を仕事にできるような取り組みがどんどん増えてますとそういったスキルを身につけるための仕事をアルバイトでやったりとかそういったサイト制作とか動画編集を大元でやってる企業さんとコラボして仕事をするっていうのも今後頭に入れておくのがいいのかなと。 短期ではなくて長期期ででできる仕事、短期で稼ぐんではなくて長期で蓄積できるストックできるスキルを学べる場所を仕事にするっていうのもポイントです次もう一つなんですけれども3つ目が住む場所を考えることですこれ今、ななかなか、 考えるべきかなっていうところなんですけれども、住む場所、生活費用を見直して税金の勉強をしてリモートでできるような短期の仕事ではなくて長期の仕事を整えつつ、ある人たちは次やるべきことが住む場所を変えてみる、考え直してみるってところですよね。持ち物を断捨離したりスッキリすると結構ね移動したいなっていうふうに思ったりするわけですよ。 生活費を見直したりするとあこれってわざわざこんな高い家賃で生活しなくてもいいじゃんとか都会で東京で月10万円の家賃で生活するよりもあの地方の田舎の古民家だとかを開拓して改築して生活するのもありじゃないかなっていうふうに思う人も増えてきます今後これがトレンドになりつつあるなと思ってるんですけども意外に狭い場所でも生きていけるなと思った人たちが今地方にどんどんどんどん移っていってます。 福岡市なんですけども160万人の人口になったりしたとかあとはセレシテ都市の中でも5番目だとかっていうふうな形でどんどんどんどん増えてるのが現状ですそういったところを踏まえると今後も地方移住が増えていくというところですで地方移住が増えてくるんですけども住む場所を変えてコストパフォーマンスのいい生活をしたりだとかっていうのも増えてくるとそういうところで準備をして住む場所を変えて自分が生きる場所 フリーランスとして働くのがいいのかとか会社員として働くのがいいのかとか働くリモートで働くこともできるから地方に移住しようかなというふうに考え直すきっかけになる転換期かなというところを踏まえて考えてみるのもありです。住む場所を変えてみるというののも3つ目のポイントでした 今日は1つ目のポイントとして何の話をしてたかっていうとフリーランスの現状リアルでどういうふうな活動をしてるかとかフリーランスって今やばいよっていうふうに言われてるんですけどどれぐらいやばいかっていう話をしてみましたでそれを打破するためにも今からフリーランスになる前に準備しておくことの1つ目のポイントが生活費を見直したり税金の勉強をしたりっていうところと2つ目が短期ではなくて長期目線でアルバイトをするのであればとか仕事に勤めるのであればスキルをゲットするような長期目線で考えるといいよっていう話 と3つ目はいろいろとミニマルに生活した上で住む場所を考え直すっていうのもありなのかなっていうところでした皆さんいかがだったでしょうかいろいろとあのフリーランス生活の仕方だとか結構大ダメージを受けていてもう全世界がやばいっていう状況ですよねそういったところを踏まえて今後やるべきことのポイントを抑えつつお話ししてみましたで僕もいろいろと今地方移住田舎暮らしっていうのを準備中です今ね地方移住のあの完全マップっていうのを えー、作ってて概要欄に貼ってるんですけどもブログの記事で今地方移住に向けていろんな地方これまで回ってきた地方の記事をアップしてますでプラス福岡移住っていいよいいよっていう風に言われてるんだけども実際にどういいのか分かんないっていう人が結構いらっしゃったんでそういったところを踏まえてどんな場所がいいよとか住む場所え無料で使えるサービスとかあとはあの福岡のえご当地のおすすめのグルメとかあとは 福岡の、えー、住んでる人が実際に使ってるなんていうんですかねなんかあんまり知られてないアプリとかあるじゃないですかサービスだとかそういったサービスをまとめてる記事を概要欄にアップしました。 プラスもう一つコロナのが収束した後に海外移住っていうのが増えるからというところで海外移住の完全マップっていうのも下にまとめてますよかったら概要欄からブログ飛んでいただいて見ていただければなと思います最近 YouTube また始め直したのでよかったら見ていただいてチャンネル登録していただいてまたいいねボタンを押していただければなと思いますどんどんどんどんちょっと癖の強い動画をアップしていくのでよかったら見てくださいまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ